では、私たちは刈り取りに。進め、すべて倒せばよいのだな。待機中、生の救済シュールは慈しみ。命令があれば、一撃を喰らい。 前に進むぞご指示を視界良好命令があれば一撃を喰らえ行くぞいつでも行けるザッ・諦めるな雷鳴よ轟け 一撃をらえ武器を合わせ私が生けしかえなお前たちの汚れた身の内を浄化するアタッチャー命令があれば一撃を食らえ私に合わせる者がいればしっかりしろいつでも行くぞ 了解了解一発で仕留めます何でしょうか私は経験だけに頼るものじゃないんです行かしろ生察の機一発で仕留めますいるいる 私に生かすお前たちはガビルにはおいをぶちかましてやるぜ武器を持て命令があればこのハルバードの古さは伊達じゃありませんよ すななぜこのフ了解しましたこのハルバードの鋭さはなぜじゃありませんよここで何だ罪名を驚けすぐに終わる分かったぞい。 いつで仕込めますいつでも行ける武器を押せここだここ俺が見えないだすぐに終わる雷鳴よ驚けこの程度で止まると思うな ドアをぶちかましてやるぜビクトリアのバグパイプ波状棒と共にマイル諦めるなただ廃人にキスのみ この程度で止まると思うな。 私に合わせる者がいれば効率が上がる私と対峙しようというその自信はどこから湧いて出たのだ